こんにちは。歌って踊る海アイドル、もえもえきょんきょん、毎日こと、毎日です。今回は YouTube 界の大先輩のこちらの方々にオファーをいただきました。よっしゃ、よろしくお願いしまーす。はじめまして。はじめまして。してしてはい、大先輩になってね、いただいて。今回はプレトチャンネルさんとのコラボ動画です。早稲田にある違うかさんで。うん 家系の激辛ラーメンをデカ盛りで作ってもらってそれの大食い対決をしたいと思いますルールはこちら4キロの激辛家系ラーメンをスープも飲み干した方が勝ちプリットさんは2人同時に食べても大丈夫です制限時間は1時間ということでじゃあお一人ずつ意気込みを語ってくださいはい本当のアイドルは俺だ 絶対負けない食べそうな体型だけど、応援します<笑>今日のために、エステ行ってきました<笑>大好きな家ケラーで絶対に勝ちます 対決うわーうわーーすごいいややだ、ららない<笑>やらなちゃ い, やらない<笑> 10分なのでよいよいいでいすかはい、okay ですはいよ。 うううううままそうに食うよねーしいどうしいうさ辛いいいいどどどど辛辛じじじゃゃあああもも感感るるるななななやややばばこここれ<笑>えこれやってます<笑>れれく辛いあー感じるなえ、え、うまさもっすすらどどななちゃうからかかへんんんがさちゃない<笑>、ね、あのアイドル目指してるの絶対笑顔だけ忘れないで。<笑> いいよよよよよよよいいよ入とくいいよ入とくい い, よ い, い, よ い, いスピードガガンンね、翔ちゃんいいよ。感じるな。 感じじゃダメ、スープがあること感じるもんももうこう、ちらなんてさ、失うもん何もないんだからそ う, そうそう攻めるだけしうんうい、食いいね、いいねし、うん、これ卵何個入ってるの五ぐらいさ。十個し卵十だって汗、汗すごいいや、汗はかくから感じるって言ってんのよ汗を感じるなんて言ってん の, <笑>のじんててんだよし汗出てくんだよ うまいといスマイルかけてるんですか そんなにやるとね、とらえちゃ う, う, う, う<笑>、うん。ちょっとで違うね<笑>いいいい、いいんだよ。あ、いいんだよ。それでも、まだ三人前。いや、四 人, 人前はあるよ。感じさせるなよ。どうやって、いいんだ、現実的に考えたら。<笑>えー、<笑>みなさん、こんにちは。<笑>激辛大好き、鈴木亜美です。ええー。ええ。そう。ちょっと、ええ。ええ、そっくりさん。おお。 あの激辛ラーメンを食べるということなので、はい、えーアミゴボックスを持って遊びに来ました<笑>わー 何, で何これこれははいえー、えーーなになにな に, なに<笑>いやだーデスソースとか激辛アミゴリー。今日はですねはい、えー、私がクイズを出しますので、はい、間違えた方には激辛アミゴになってもらおううわ、はいえーますやー はい、ここからが大変だと思いますえこれ以上辛くいや、そういうの全然辛くないんで、えー、い食べました食べました<笑>、ね、あ私はもう甘口だと思ってますええぇ激ここからが本当の激辛ですえぇーもうセックなんで一緒にビートゥー d しましょう<笑><笑>本当に、ま、ダメじゃそれでは激辛アミーゴエの道皆さんクイズ頑張ってくださいはい、はい、ルールはですね、こちらです 私が最初の文字を決めるので、後に続く丸の部分を埋めてください。早押しクイズです。負けたら激辛アミーゴが待ってます、はい。はい、それでは。はい。やっていきましょう。はい。ま、第一問目です。はい。まずは。す、はい。す。え、これ何?丸。何?。ある。なので、すから始まる二文字のもの。お答えください。本当。ええ。本当。えー は, ーいいね、はい。 行きあアミーゴに驚いてる感じじゃないから。<笑> みたいな顔えー、俺も集中しう見ろ見ろ見ろいいいなはははそれででまた皆ささん頑張っっててくださいっ 今, の今のスパンで満できるんです腹おかもこの辛さでこう余計に食欲が量産されるからもう、ね、早めに終わらすしかない汗いてないよ。 行、yeah. け、yeah. yeah. もういいもういいもういいよいや、悲 し, し, しい よ, しいよこれ条件一緒だから条件一緒だからえー、えー、ちょっと待って、えー、ただね向こうのスープが一緒になっていた高さがうわえっ、追いつかれたいつのもね、そ食べたのかそうあ、い、う、や、んえーえー、辛いすかやだ、えーわあーよかったやっぱりドロドロしてるほらいいですね、殴らなってるもうここで、もやしさんのいけ、いけ、いけ、いけ、いけは い, い, い, い, い, い、はい、はいバッ早くなってきてるそうでしょはい、終ってきましたよ楽しいね 早くしない二子だけなだよなか次のはこちら。ポン きっとってきっと、ね、えって おかしいおかしい入ってま し, たおかしい最悪だ<笑>しかも確実にこっちの方が早かったわけよ。<笑>やる <笑><辛>いすごいよ急成長中だな。 四目です、はい、こち ら,、えー、こちらいこれあ、もうね見うう、えー、です、はい、カーかわいいって言われちゃったもん。<笑> よよよしよしや、ね、やりしとととと う, もうよしおおおいやいいいい打打ちょっとちちちちちち待待っっっっっっっってててょょょょおおくくだだささかけなんか次絶対あれだよ。<笑> え、え, え、やばいやば い, やばい、それだけはやばい、その前で終わらないとすごいやばい い, いや、っずっと飲んでるよやばいよわ、はい、もうないもうないすーっとなってる絶対に笑顔忘れたなもう、どうにでもなっちゃえいやい や, いやいやいやいやいやいや<笑>すっごい<笑>あ、でも活動、売っていそ う, う, う, う, う辛い得意だからあおじゃんああまだ終わってないから もうい い, ですよやだ い, もういたた最後の問題になります最後の問題はこちらです。えーあえっえっえっ ダメだ、えーうんはいねまあ、よっいいやいやこれ一回も。 はいい皆さんん頑張っは っ, くりってててねうう今くだな分分離、分離ししるもんーー<笑>もういくしかない、ね、も行<笑>、ま、<笑><笑>かも <笑>, 笑, 笑顔で入れてたよ。 勝つか負けるかだったら絶対勝ちたいですもんね、うん、そうだよいいこと言ったい け, やっけうだ。入れます入れますよ俺かよ俺がいけ入れろ入れ ろ, 入れろ や, だ や, だやってやるぜやってやるぜもう分けよ分けよお供入れますねニがやばい匂いやばいやってやんぜおやつも…あ、持ちますよ早くやんないとおこれちょっと半分こしろじゃあ半分か半分こしで全部そうそうやめきって終わろうそれじゃあ一口でそうそうそうよしいけいけいす。 せっかくアンミーボやれてるんだから、<笑>せーのー。全然違う。全然違う。辛いい。すみまあ、じゃあ、え、あ飲んじゃいます。負けね。負けない。負けない。俺よくテレビ見るやつ。負けない。あ<笑>、いけいけ。 <笑><笑><笑>大丈夫ですスピ<笑>ードが全然変わんな い, い, や い, やいやずーっと食べてるからやっぱ最初から最後まで同じペース<笑>でも正直なしあの辛くなくても飲み干せなかった感じなでも俺が本当思ったのはあの1対2という構図でやらせてもらって いましたけど実たしまでも、いうウエット・カメラさんのいうでも、はい、もう一回勝負があるのそうですねですはい。 え、私も行く。私も行く。あ、え、あ、ー、来てくれました。行くよ、まあまあ。本当は嬉しい。本当は。しい嬉し い, <笑>嬉しいけど、ごめんなさい。はい、<笑>はい、ということでありがとうございま、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。